同い年の子を家に呼ぶなんて初めてでどう言ったらお家に来てくれるのお話は学校でできる遊ぶのも休み時間にできるしねえあけびさん<笑>えねえあけびさんここ最近ずっと私のことを見てるでしょえ見てないよ嘘今見てたじゃない